人々がバイブルを読んで心の満足を見いだすのはつまり自分自身の心の繁栄をバイブルの中に見いだすからである。神につきての知識と理解とが極めて貧弱であるために彼らは過去の啓示に満足し別に神経時に接して自己の心境を拡充しようとは思わない。よし思っても力量が足りない。 いわゆる「同期愛求め」「同類愛集まる」の筆法で彼らはバイブルの中から自分たちの理想にかなう証句を拾い出す。一人の預言者で間に合わなければ多くの中から誤意に召した箇所を選び出し誤意に召さぬ箇所は勝手に法的してここに継ぎはぎだらけの自家用の掲示録を製造する。 全ての宗派の発生はつまりはこうした手続きでできたにほかならない。めいめい最初から自分自身の理想ができており、経典の中から寄り出した掲示を持って、これを裏書きしたまでである。ただの一つとして刑事の全部を承認するものはない。何となれば刑事全部が守備一貫したものではないからである。カルがゆえに、 掲示の他の小説を選び出した人たちと鼻を突き合わせた時には文字の意義を湾曲して勝手次第な解釈を加えるから全てがさっぱり訳のわからぬものとなりせっかくその掲示を送った霊たちまたその掲示を取り継いだ預言者たちの真意は全然損なわれてしまうのである。核のごとくして掲示なるものは いたずらに宗派的論争の用具と化し故郷典は虚なしく各自の気に入った武器を引っ張り出すための兵器庫の勘を呈してしまった。とにかくそうした手続きで出来上がったいわゆる進学が我らの主張と相入れないところがあるのはむしろ当然ではないか。我らは進学とは全然没交渉である。 神学は丸切り地上の産物である。神学者の教えうる神の観念は野ひ定列を極め、そしてその主張は魂の発達に対して最も有害なる影響を与える。我らは断じてこれに苦味しない。我らの使命はむしろ既成の神学を撲滅し、これに代わりうるに、 より正しき神の教をもってすることである。神につきての観念が、いかに核も誤っているかに関しては、そこに別な理由がないでもない。それは地上の人類が、もともと霊的、象徴的であるべき事物をば、あまりにも文字通りに解釈したことである。地上の人たちの創造座もなしえざる、 事柄を通信するにあたり、我らはやむを得ず人間界の素地・用語を借り、時とすればうっかりして真意とはだいぶ縁 遠, 遠い言葉を使ったりする。いかなる霊界通信にもそういった端緒がある。霊界通信が文字通りに解釈されてはたまらぬゆえんである。一切の掲示は 皆象徴的であると言っても決して過言でない。中んづく霊界居住者が神の観念を伝えんとするときにその傾向が一層強烈である。霊界居住者自身も神につきて知るところは甚だ乏しい。その結果それに用いられる文字は必然的に極めて不完全、極めて不穏当である。 正確に神を定義し得た文字は世界のどこにも見出されない。